千鳥町です次の駅は電車とホームの間が一部広く空いております降りの際は足元にご注意くださいを数ーーが千鳥町